美味しいカレーを求めて東京都八王子市古民家オ風カレー京王八王子駅からは。 浅川の方にね、向けて、浅川沿いを歩いて、それで勝の木テラスに行きます。八王子駅からはね、U ロードを通って、勝の木テラスに行きます。はい、京王線のね、京王八王子駅に到着しました。これでね、改札を抜けますよ。はい、ダディー。で、えー、1たす1が3になるカツカレーをね、食べに行きます。浅川沿いをね、歩いて、 えー、柿の木テラスに向かいますこれちょうどねあの堤防が見えますね河川敷を、えー、行こうと思います人だかりが見えますで多分人だかりのところが柿の木テラスなんだと思いますおちょうどねこの右側の建物が柿の木テラスになってます で柿のキラスのねおしゃれな、えー、マークとあとメニュー表ですねでまさに古民家のね、えー、門構えになってますね楽しみですねはい中に入ったらね、えー、待ちましたよ1時間ほど待ちましたで美味しいねカレーを食べられると思ったら待てますね待ってる間もね美味しいカレーの匂いがするんでこれはもう間違いないって思いましたよで 早速呼ばれたので中に入ります初柿の木テラスですテーブル席に座りましたまさに古民家のお店です、えー、柱にね頭をぶつけました、はい、ワクワクドキドキしますね、はい、早速ねアイスコーヒーが届きましたまあ、私は食前に頼む派です奥で飲んでるお嬢さんはグレープフルーツジュースです はい、冗談を言っていたらね来ましたよ、はい、米沢豚カツカレーですねすごいねでかいんですよ 300g のご飯と辛口のカレーですパン粉がすごいしっかりしてますで手のひらサイズどころじゃありません次はね柿の木テラスのアボガドシュリンプカレーですアボガドがねお腹に優しそうですよねアボガドはねトロトロしててシュリンプはプリプリしてます はい次はねお子様カレーですねお子様カレーはねすごいいいですよハンバーグエビフライフライドポテトを最後にバニラアイスはい全部ねいただいちゃいました美味しかったですで次はね八王子国の人が食べていた、えー、沖縄県産国とバナナケーキをペロリますミントはね横に飾っておきますでバナナケーキをホイップにつけて食べるとすごい美味しい 煉獄さんみたいにうまいうまいって言って食べちゃいますねこれね黒糖とバナナのハーモニーがとっても美味しいですよ大切なことなので3回食べますあ妻にあげるの忘れてたごちそうさまでした食べちゃいましたごめんなさい後でね妻に怒られました<笑>、はい、ではお店をね後にします お店を出てみるとね、ああ、ここ八王子だったんだって思い出すぐらい居心地がすごい良かったですね。ほんとね、1たす1が3になるぐらい美味しいカレー、ごちそうさまでした。これはまた来たいお店ですね。はい、今度はね、JR 八王子駅の方に向かって歩いていきます。八王子のユーロードを通って八王子駅前です。 JR のね八王子駅の中央線のホームに行きましたこれで帰りたいと思いますあ、遠くからね E233 がやってきましたねちょうどここのホームは12両入るから特急あずさ止まりますもんねだからね、えー、ホームはもう工事しなくていいんですね カレーほんと美味しかったですよあの辛口なのにあの後味すっきりの辛口で口の中がねヒリヒリしないんですよだからねここまで来ても口の中がさっぱりあのカレーを美味しかったなって思い出すようなあの感じのカレーでしたねということでご視聴ありがとうございました